まずはですね除染をさせてくださいでそれでまだその染が下がらないというような状況であればですねもちろんそうした人間、うん、の死に限ってでもいいのでそれも逃げたいとおっしゃっお宅だけで構わないの で, が定地点の設定です特定避難鑑賞地点に指定されると 国から支援を受けつつ避難するかどうかの選択が可能になります国で設定された線引きはありますが南相馬市では独自の基準を国に要望していますしかし福島市長の考えは私は挑戦できます徹底した挑戦市としては幅広くですね、うん、あの鑑賞地点を設けてもちょっと思われますいやそんなこと思わない避難するのは必ずいいとは思わないから 沖縄の問題は国が金出さねえつってながら。渡りの住民はその思いを国にも直接ぶつけました。住民の方々がここまで強く要請しているのに、詳細調査を実施できない理由っていうのが私にはどうしても な, なんていいかなってくしたから。やはり除染の準備を進めることにまああの力を尽くしていくということに な, なります。調査、まあのは簡単でしょう。女性より十分。 しか詳細調査をやっていないと、え、残り十分の九でも、今住民の方々がおっしゃっているように、一メートル高でも、えー。十分高い値が出ていると、それに対して不安を感じていると、調査を、調査をやり直してくださいと。調査ですよ、それ、そのことを拒む理由がありますか。あ、そうですか。あ、そうなん。おさしください。きなた。 女性何度もやったよ自分で下がらないんだよ一切の子供が今この瞬間にも被爆し続けてるんですよ何一つとして怪盗らしい怪盗はなかったなぜ私たちが悪いこともしてないのに我々はに最大くしますお願いします本当にお願いしますよ